全国の人気店が出店するグルメイベントだが、4月11日発売の、週刊女性、主婦と生活者では、同イベントに、あの人気ジャニーズが家族ぐるみで参加していたことが報じられた。キングプリンスの平野紫耀さん、26、がイベントに来ていた、という目撃談が当時 SNS に多く寄せられていました。それを、週刊女性が現場関係者に取材した結果、 3月5日に参加していたらしいことが明らかとなったんです。イベントには両親と3歳になる妹の3人で訪れていたとか、平野さんの実家は吉友県の名古屋市にあるため、里帰りも兼ねていたと考えられます。平野さんは東京に住む現在も実家をとても大切にしていますからね、女性史ライター。平野は4月7日発売のウィンクアップワニブックスで自分の家以外でくつろげる場所は という質問に、実家と答えた上で、こう続けている。実家へは時間がある時に帰っているよ。家族には会える時に会っておこうって思うから。日帰りのことはあまりなくて、行ったら大体止まってる。加えて、キッチンカーフェスティバルに参加した理由は、弟の存在も大きい、と考えられる。仲場露骨に実定をプッシュしてきた平野。平野の弟は、アパレルブランド、RKSRICKY。 リクスリッキーのプロデューサーをしている平野リキュ氏24。リキュ氏は、リク、名義でアーティスト活動もしており、3月5日に行われた、キッチンカーフェスティバルで、ライブ活動をしていたのだ。週刊女性の記事によると、リキュ氏の楽屋のテントに平野は顔を出していたほか、家族でライブを見ていたそうだ。基本的に、ジャニーズタレントが家族や知り合いの商品を露骨にプッシュするのは多分視されています。しかし、 ジョニー、S ウェブ内のブログで平野さんは、RKSRICKY のロゴ入り T シャツを着た写真をアップしていたこともあったりと、弟であるリキュさんをかなり気にかけている感じです。今回も、弟の活躍を応援したかったのではないでしょうか。5月23日以降は、しばらく会えなくなるかもしれませんからね。前室の女性シライター。5月22日をもって平野は、岸優太、27、神宮寺優太。 25と3人で金プリを脱退し、当日にジャニーズ事務所からも去る、主演映画の PR 活動が控えている岸のみ今週退所。3人が脱退後に具体的に何をするかなどはまだ不明ですが、海外進出に向けて動くことが有力視されており、平野さんについても、韓国の芸能プロダクションに行くのでは元金プリメンバーの岩橋元気さん、26のルートでアメリカに行く可能性、などなど、 海外への動きが噂されていますよね。国内ではなく海外に目を向けている以上、愛知県の実家とは物理的に距離が空くのは避けられないでしょう。ここに来て、平野さんと実家、そして弟の微久さんはじめ家族との関係がより深くなってきているように感じられるのは、そうした5月23日以降も関係しているのかもしれませんね。全道兄の旅立ちを、家族は全力で応援してくれるだろう。